ワクチン足りてないいいででしょうどうも政治ろろの学ぶです韓国の文大統領がワクチン接種について言及していますが文大統領の願望を伝えられても意味ないと思うんですけどね中央日報の記事より引用します ムン・ジェイン大統領は21日、50% を超える国民が新型コロナウイルスワクチンの1回目の接種を終えた。国民が予約と接種に積極的に参加し協力するならば、それだけ日常回復の時間も前倒しされるだろうと明らかにした。ムン大統領はこの日、Facebook を通じ、50% を超える国民が 新型コロナワクチン1回目の接種を終え、2回目の接種速度も速くなっている。予想より速い進度だ。と述べた。続けて、国民の積極的な参加と医療人の献身のおかげだ。深く感謝申し上げる。この傾向なら、諸速中秋までに全国民の 70% が1回目の接種を終え、9月末までに 2回目の接種も50に迫るだろうと予想した新型コロナウイルス予防接種対応推進団によると、新型コロナウイルスワクチン接種開始から176日目となるこの日、全国民の 50% か1回目の接種を終えたことが分かった。推進団はこの日午前11時基準で、1回目の接種者は累積 2568万8694人と集計されたと明らかにした。これは全国民の 50% に当たる数値だ。2回目まで接種を終えた接種完了者は1151万7874人で全国民の 22.4% と暫定集計された。ムン大統領は世界的に ワクチン接種率が高まっているのに、9週連続で感染拡大傾向が増加している。ワクチン接種率が高い国も例外ではない。我々もコロナ感染拡大傾向が容易に鈍化せずとても残念だと話した。続けて。だが、早く検査し、早く治療する、軽防疫を維持し、主要国のうち新規感染者数と死亡率で、 最も低いい水準を維持している。国民みんなが疲弊し苦しんでいるが、貿易を接種率の向上と結びつけ、必ず感染拡大傾向を抑えるだろうと強調した。文大統領は、厳しい時期だが、だからこそ、より一層貿易と接種に力を集めなければならない。政府は、接種率を早く高めていき、貿易と日常、 民生と経済が調和できるよう全ての力を注ぐと話した。とのことで、何やらルーマニアから人道支援事業で使用期限が切れそうなモデルナワクチン45万回分を無償提供されるというニュースが飛び交っていましたが、韓国政府は無償提供ではなくワクチンスタップだと強調しているようですね。韓国の毎日経済より 韓国語を翻訳したものを一部引用します。外交部は21日、ルーマニア政府がワクチンを無償提供しているというのは事実ではない。韓国とルーマニアの間でワクチンのスワップ、交換という観点から話し合いが進んでいる。危機を支援することで両国の信頼関係を築いてきたと述べた。ルーマニアの国営通信社、 アゼルプレスは19日、ルーマニア政府は人道的な理由から使用期限が近づいているモデルナワクチン45万回分を韓国に寄贈することを承認したと報じた。無償供与ではなく交換レベルでの交渉が進んでいるという。とのことで、韓国はこれまでにアメリカからヤン先生ンワクチン約142万回分、イスラエルから ファイザー製ワクチン約70万回分を供与してもらっています。アメリカの場合は、米韓首脳会談が行われた際に廃棄寸前のワクチンをもらい受け、イスラエルの場合も同様に廃棄寸前のワクチンをもらい受けたのですが、韓国政府はワクチンスワップとしてイスラエルへ9月から11月にかけて同僚のワクチンを返却することになっています。はて、韓国はただでさえ、 ワクチン不足が深刻な状況なのに、イスラエルに返却することができるのでしょうか。そして今回、ルーマニアから人道支援事業として、これも使用期限が切れそうなワクチン45万回分をいただくことになったそうですが、韓国政府はこれもワクチンスタップだと言っていますね。まあ、イスラエルもルーマニアも廃棄する予定だったワクチンを提供することで、新しいワクチンと交換することができるってことで、 メリットもあるでしょうけどその前に韓国はこの約束を守ることができるんでしょうかねさてそんな韓国ですが8月下旬から9月上旬にかけてモデルナワクチンが700万回分供給されるとのことですもしかして文大統領はこの700万回分のワクチンとルーマニアからの期限切れギリギリワクチンが供給されることを見越して今回のような発言をしたんでしょうか ちなみに、今回のルーマニアのワクチンについて、韓国野党国民の力の本淳表議員がワクチンじきと批判しているそうで、同議員は Facebook で、物乞いするようにワクチンを求めないで、もっと早くワクチン先進国と交渉して求めるべきだった。先進国になった私たちの格好はこのようなものなのかと政府を批判しているとのことです。まあ、韓国政府は k 貿易が世界標準になったと自我自賛していましたからね。k 貿易の広報にも多額の予算を積み込んでいましたよね。k 貿易については確かに効果はあったことは認めますが、とても他の国では真似できるようなものじゃありませんでしたからね。韓国だからこそできた技でした。が、まあ、韓国政府はこの k 貿易に自己投資していましたからね。そのため、 ワクチン確保競争に大幅に出遅れることになり、モデルナは2020年12月末に何とか契約することができましたが、大枠の供給数は決めたものの、月単位、四半期単位での供給量については契約書に書かれていない、いわゆる屈辱契約をしたと言われていますね。また、ファイダー製ワクチンについては、サムスン電子の副会長であるイ・ジェヨン氏のコネによって契約できたとのことです。 イジェヨン氏が仮釈放された時与党からワクチンニュースに役立ってほしいと言われていましたよねしかし物乞いワクチンとはなかなか直球な表現をしますねさてムン大統領は接種率についても言及しています韓国では1回目の接種について 50% を超える国民が接種し2回目は暫定集計で全国民の 22.4% が接種したとのことです。日本では8月23日時点で1回目が 52.3%、2回目が 40.7% の国民が接種完了しています。そういえば最近韓国では日本の接種率について言及していませんね。日本に負けていることを伝えるわけにはいきませんから、都合の悪い報道はしないんでしょうね。 文大統領は今後の供給量が定かでないにもかかわらず、中秋9月18日から22日までに1回目の接種が 70% に迫ると言っていますが、今回のルーマニアの45万回分、そしてモデルナの700万回分を全て1回目に回したとしても 64% までしかいかず70、70% 達成には約310万回分不足しています。さらに、 二回目の接種が9月末までに 50% に迫るとはどういう計算なんでしょうか単純計算で1400万回分のワクチンが必要になります。まあ、韓国にどれだけのワクチンの在庫があるかはわかりませんが、モデルナとルーマニア分を除いたとしても、1回目、2回目合計であと1710万回分必要になります。ムン大統領は1710万回分は9月中に